アイエロファントグリーンタワーオブクレイタワーオブクレイシルバーチャリオッツシルバーチャリオッツダグブルームダグブルームストレングスストレングスデビルデビルエボニーデビルエボニーデビルイエローテンパラスイエローテンパラスハングドマンハングドマン ハ イ, オイオーリエブトスーティーハイプリエストスハイストスストスストスストイプリエイオンエイスサスハスサスハイストスハジャッジメンハイプリエススハイプリエステススハイプリエストスククエストスハイプエエ アヌビスアヌビスバスケドジャシン、バスケドジャシン、セトシン、セトシン、オシリスシオシリスシホルスホルス、アトムシン、アトムシン、クリームクリーム。テテナナーーササッッククス、ーサクス。サンバー